確かに考えられん話ではない使用人が一番怪しい物的証拠があるわけではありませんから縛ってクローゼットに放り込むわけにもいきませんですから銃を持った皆さんの常に目に届くところに置いてよく見張る必要があります兄貴マスターキーも回収した方がいいあの密室の使用人たち以外には作れるわけがないんだ 使用人たちしか知らない構造や道具などできっとチェーンロックをどうにかできたに違いない皆を長く勤めてくれている者ばかりだ私には到底彼らが殺人を犯すとは思えんのだ金蔵さんの寿命もわずかで遺産問題で大きく揺れているそうですねそれに加え10トンの黄金がどこかに隠されている 何て話もあるそうじゃないですかそれらの分け前にありつけるなら人は罪を犯せるかもしれません考えたくはないがクソ親父のおかしなオカルト儀式って可能性もある片翼の使用人達は親父の手先で殺人の実行者かもない親父はどうなんだまだ連絡は取れないのかうん、うん、内戦電話も通じないのだ 犯人に壊されたのかもしれない。それに親父殿は不機嫌になると電話の受話器を外していることがよくある。ノックをしてもその不機嫌な返事があるだけだった。連絡は取れんが、あの書斎はシェルターを当せだ。むしろ安全だから閉じこもってくれた方がいいだろう。 いずれににせよ、使用人たちを野放しにはできねえそれでさっき秀吉兄さんとも相談したんだが2階に2部屋に分かれて全員で籠城しようということになったんだなぜ2部屋なのかね1部屋の方が心強いだろうなさすがに1部屋に12人もの人間では窒息しますそして 最も注意すべき人物だけを隔離したいという思惑もあります使用人の頭である源氏さん一番体格のいい豪太さん若輩とはいえカノンさんも男性ですこの3人を特にマークすべきだと思うそこでこの3人を隔離し俺と兄貴で監視する二丁の銃俺と兄貴ならとっさの時連携もできる少しでもおかしな動きを見せたらズドンだ 分かったそうしようだがルドルフ彼らが犯人であると決まったわけではないあまり高圧的にはなるな兄貴に高圧的になるなかそりゃ俺たちも老けるわけだぜ今上で秀吉さんに部屋分けをしてもらっています隔離者たちをいとこ部屋に集め他はその隣の部屋へ集めますそうだ兄貴 ジェシカちゃんなんだが兄貴と一緒の部屋がいいと言って聞かないジェシカ隔離のリンいとこ部屋が5人隣の部屋7人の部屋割りでしたからねジェシカさんがいとこ部屋を希望するならちょうど半々になります狼と羊のパズルで言うなら今は使用人狼が3匹にクラウスさんルドルフさんの羊が2匹ジェシカさんを加えた方が確かにバランスがいいとは思います 一緒にいさせたらどうだ俺たちが、良い父、良い叔父でいるために必要な、リミッターの役かもしれねえぜ。そうだな。私も今は、理性的なふりをしている。しかしいつ、妻を失った悲しみを怒りに置き換えないとは限らん。 それがいいいと思います。私も賛成です同感だ子供を失うのは俺とローザだけで十分だルドルフ さすがだな探偵権限がないにもかかわらずうまく場を支配しているぜ冷静を書いた男など感情むき出しの犬と同じです適切に扱えば簡単にコントロール可能です 探偵権限も魔法と同じだなできないことはやれないってわけだエリカにそれだけの力があったから認められていたというわけか魔法とは決して怠惰で無力な人間に与えられるものではないのですねそうだむしろ人知れぬ努力を隠せるやつこそが魔女と呼べるんだろうぜ しかしエリカどうして2部屋に分けたってっきり1部屋に全員を集めるとばかり思っていたぜ探偵権限があればそうしましたこれは自由捜査権を確保するための一手ですああそういうことかなるほどやるな 疲れて牢状するのとどう関係があるのでしょうそこは奴が口車でうまいことやるのさ見てなええそのためだけに二部屋に分けたのですから 敵が何人いるかもかもわらんのやしかしわしらにはこうして銃があるもちろん撃ったこともあるでハワイ射撃センターとちゃうでわしなもう時効だから白状するが進駐軍のピストルをぶっ放して担架を切ったこともあるんやで当時の闇市は外国人ヤクザが牛耳っとってな どうしてこんな事件が明日船が来られればいいのですが明日は難しいでしょうが二晩の長丁場になりそうだとにかくこういう時はしっかり睡眠をとりましょう<笑>この状況でスヤスヤ眠れるほど僕の神経は太くないよ長 ジ, ジ様 しても向こうの使用人の方たちに確認したいことがありましてなんや電話ではあかんのか部屋番号をダイヤルするだけやでほらお忘れですか電話どうも犯人に壊されてるみたいですしなんやひょっとして彼らの証言に何か矛盾でも気づいたっちゅうか すすると大きなほころびを出すかもしれませんちょっと行ってきます誰も部屋から出さないでください隣の部屋とはいえ一人は武用人やで誰かお供を連れてった方がええんとちゃうか使用人達も南条さんも完全には信用できません秀吉さんはこの部屋の責任者ジョージさんも秀吉さんをサポートできる優秀な男手 で, です誰も避けません大丈夫です 探偵は襲われないって決まってますから小一時間ほどでいやあまりうろちょろするのも不用心ですね朝まで隣にいます明るくなってから戻ってくる方がいいですよねその通りや気をつけてな お隣の部屋に行くだけなのに。この部屋、よろしくお願いします。誰も、外へ出さないでください。この部屋を出るあらゆる理由がないよう、あらゆるものを運び込んだのですから。わかっとる。この部屋におるんは、 身を守るためだけやないひょっとしたらおるかもしれない犯人を見張る意味もあるのをよく分かっとるグッドですではどうかよろしくお願いしますエリカちゃんどこへ表には誰も出ない約束だよああエリカちゃんはちょいと特別な用事を思い出してな隣へ行く大丈夫平気や 大丈夫、誰もおらんでここまでで結構ですあなたが部屋を出ると同時にシャノンさんがひ変してジョージさんを人質に取らないとも限りませんよ今こうして彼らに背中を向けているのさえ少々不用心ですそうせーなじゃあ用心するんやで後でわしにも話を聞かせてやはいそれでは 自由捜査権を得ましたその前に後ろ宮バトラフルネームで呼ぶなここで登場人物全員の所在確認をさせてください復証要求です無論これにも答える義務はねえぜその場合は私が見てない間に部屋を抜け出しその人物が 今後起こるだろう不思議な事件の実行者だと主張しきるだけです。不可能犯罪を見せたいなら、まずは所在確認に応じるべきです。いいだろう。一応は聞いてやるぜ。行ってみろ。いとこ部屋に対し、隣の牢場部屋を、これより隣部屋と呼称します。よろしいですねわかりやすい。了解した。それで 今からする所在確認は、生死を問いません。体の所在と考えてください。そしてもちろん、現時点でのことです。では参ります。第一の番の犠牲者6人の所在は、発見場所の通りである。夏日は自室、エヴァー貴品室、キリエはクラウスの所在、ローザとマリアは客まで、あんたは客室。 まさかこの時点でもうこの程度のことも復章拒否ですかいいぜそれを認めるグッと続けます隣部屋に所在するのは秀吉ジョージシャノン熊沢南条である認める ずっと続けますいとこ部屋に所在するのはそれ以外の全員である拒否するそれを認めるって言うと金蔵の遺体もいとこ部屋の中にあるって論法になっちまうからな。 失礼金像はすでに存在しないことが確定していますから「全員」という言葉からは抜いて考えてくださいなぜいとこ部屋だけ「全員」という言い方をするクラウス以下6人の名前を個別に挙げて所在確認をすればいいのなぜそんなアバウトな言い方で6人の名前をいちいち読み上げるのが面倒くさいからですそれとも何か 「全員」という言葉だと何か問題のあるトリックでもあるんですか 私と金蔵を除き、十七人いる島で、六人が殺されて屋敷に横たわり、隣部屋に五人がいる。となれば、残る六人はいとこ部屋にいる。これが正常な考えでしょしかし、十七人いる島だから、六を引いて五を引いてさらに六を引けば、ちょうどゼロになって、所在不明の人間はゼロになる。という思い込みは大変危険です。バトラさんも。 この辺の名前と人数のトリックで第3のゲームの難城殺しで散々苦しめられたはずですそうだなあの時のトリックは18人分の名前と実際に存在する18人が食い違うことだ未知の人物が混入する余地を許していたそういうことです ですから、名前だけでの所在確認は安心できないわけです。そこで私は、全員という言葉を採用することにしました。この言葉は、まだ私が想像もしていない、バトラさんの新しいトリックを未然に防ぐことさえできるのです。なるほどな。うまいやり方だぜ。 ですがこの島に未知の暗殺者 X が紛れ込んでいるとします仮にその X の名をプルプルピコマルと名付けましょうなるほどな全員の名を挙げて所在確認をしてもプルプルピコマルとやらはその網にかからないってわけだ そういうことですこの島には17人しかいないそして17人の所在はここであるとされてもそれだけでは不十分なわけです前科もあるわけですからねしかし全員というのはあまりに範囲の広すぎる言い方です他の言い方でうまく言い直せないでしょうかいやここで全員という言葉から逃げるとエリカはそれを根拠に 全ての犯人をプルプルピコマルティアラの仕業で逃れきっちまう可能性があるかつての俺もお前との戦いで未知の18人目 X だけを根拠に複数の謎にくさびを打ったことがある「全員」という言葉の重みよーく考えてお返事くださいね。 ディストラクションですねチェス用語のかなはい敵の駒に圧力をかけ移動を強いて敵陣形を自らに崩させる手法のことです全員というあまりに広域で強力な駒に私は移動を強いているわけですバトラさんにとってはこれによって生存者全員のアリバイが完全に保証され以後の不可能犯罪を 私に言い逃れさせないことが可能となるでしょう何を恐れますあなたにとって強力な一手じゃありませんかしかしそれはお前が敷いた上での手だお前はそれによって俺の何かの人形を崩そうとしているどんな名手も相手に望まれたならそれは握手に同じですしかしここで全員という言葉を避けることも難しい 赤き真実は殿下の宝刀かベアとの気持ち今は痛いくらいに分かれどうします放流でも結構ですよいや分かった認めるそれ以外の全員が いとこ部屋にいることを認めるグッとありがとうございますバトラさん実に美しくバッサリですはあ、困りましたこの状況で魔女からの手紙が現われたりなんかしたら一体誰を疑えばいいのやら 所在確認はこれで十分のはずだゲームを進めてもらおうかええー、そうしますドラノールはいエリカ卿それでは早速始めましょう慈悲深いゲームマスター様がくださった権利をはい心得ておりますガートルードコーネリア 三部屋許された権利のうちの2部屋分を行使します緊急慎んで了解するものなりやいとこ部屋と隣部屋を封印これで犠牲者以外の全員を封じましたこれ以降何が起こっても封印の中の人間たちは問題となりません 扉窓のいとこ部屋隣部屋の両部屋の密封は保証されました。 自身でお尋ね立てまつる何か人間側プレイヤーは魔女の出題を人間の仕業で読み解くのが戦い方と知るものなりやあなたにそう言いなしなればなぜにエリカ卿と上司ドラノールは反抗の余地ある人間を自ら減らすように戦うなりや これよりどのような事件が起こるかもまだわからぬと知りたまうむしろ所在を確定させない人間が多い方が人間に有利ではないかと推測するものなりや今はまだ今日も上司主席もそれを明かす段階にないと知りたてまつる死後陳謝するものなり かは何はを企んででいるのでしょう攻撃とは限らねえさチェスも将棋もそうだろうキングの守りを固めておくのだって立派な戦略だつまりこの2部屋の封印は攻めでなく守りだとそう考えるのが妥当だろうぜおかげで生存者たちにちょっかいが出しづらくなった第2の番が実行しにくくなったってわけだああ 魔女側は謎を多く提示した方が有利そうだ何しろ一つでも謎が通れば魔女の勝ちなんだからな多くの密室を提示した方が有利に戦える。 で, できないように守りを固めるのも人間側の戦い方なんですねしかしそれは平凡な一手だあの名探偵フルド・エリカがあれだけ自信満々に強打するほどの一手じゃないこれはきっと守りじゃなく攻めなんだ どういう攻撃か理解はできねえがな次は私たちの手番ですがどうしますか、うん、とりあえず表向きは奴は第一の番の推理ではなく第二の番を防ぐための守りに手番を費やしたおさば引け引かばを押せだならこっちは攻めていくしかないしかしどう攻めればいいやら ゲスストハウスはかななりりの守りになっていますそうだなゲストハウスの全域が今やエリカの支配下に見えるしかしビショップやナイトのように敵陣に食い込むのを得意とする駒だっていろいろある。 これもチェス用語だったなはい一見敵の支配下に見えるマスが実際は自分の駒が十分に影響力を利かせていることを見透かして攻撃する高等技法ですエリカ生存者を全て密閉し次なる俺の攻撃を防げると本気で信じているならそれは甘い考えだ が伸ばせますまずは屋敷に深夜の散歩と参りましょうか殺人犯が潜んでいるかもしれない不気味な屋敷にこのような深夜に散歩とは崇峡な御陣ですとんでもないようやく得た自由時間じゃないですか今の私はプール授業の後の自由時間みたいにワクワクしています よし。ゲストハウス1階の閉じまりも完璧ですね。玄関もちゃんとチェーンロックで封じられています。では参りましょう。えまずは6人の死因くらいは確定しなくちゃ。 はだいぶあるようですまあこの体など私にとって肉の折り濡れようが冷えようがどうでもいいことです行きましょう<笑>これはいつもの手紙です よく来ましたねまるで待ち受けていたかのように<音楽>ようこそフルドエリカ様ですってやれやれ私を名指しでですか完全に読まれてますね内容は何です 事後宮、ね、バトラの死体をお預かりしたそうですどうぞ探してみてくださいとか言ってます第二の番の寄り添いし二人を引き裂けではないのですかまあ死体が消失する云々はベアとのゲームでも何度かありましたそれほど親身のある話ではありません あ れ, あれ見せ方も同じならトリックまで同じだって言うんじゃないでしょうねドラノールバトラを呼び出してください了解ですバトラ卿東方の手番を所望です了解だ受けて立つ申し訳ありません実は指し手の宣言ではありませんん 実は謝罪です一つ謝らなければならないことがありまして例の「遡って」の封印についてですが実はすでに一箇所。 封印しておりましたそれのご報告が遅くなりましたことをお詫びしたいと思いますすでに封印していたつまりお前はもうこれで3部屋分を使い切っていたということかはい直ちに報告するお約束だったのですがうっかり失念してここまでゲームを進めてしまいました心よりお詫びいたします 心よりわびてる顔には全く見えねえぜ。<笑>まあいいさ俺が許した権利だ。それで、いつ、どこを封印していたってドラノールご報告申し上げます。エリカ教による死体検視時にバトラの客室を封印しておりましたことをご報告申し上げます。 の密室全てに封印を施したかったところなのですが回数が足りませんでしたのでゲームマスターのあなたに敬意を表してバトラさんの死体の部屋だけを封印させてもらいましたご丁寧に俺の棺桶の蓋を閉じてくれたわけかつい先ほど思い出しましたもので屋敷に到着しあなたの死体の客室を調べるときにご報告すればいいかと思っていましたしかし この手紙の登場で急ぎご報告した方がいいと思いまして。ど、どうしてそう思うのですか い, いえ、何しろ、バトラさんは自分の死体の客室が封印されてることを知らずにゲームを進めてたわけですから。それによって、ひょっとしたら、この登場した手紙、話が変わってくる可能性もあるかな、と。 そう思いましていとこ部屋と隣部屋を封印中です事後報告で申し訳ないですがさらにあなたの死体の客室も封印中ですそして島にはエリカ卿を抜いて17人18人目の存在は過去のゲームですでに否定済みですとなると手紙を受ける人物とあなたの死体消失ひょっとして 話も変わってくるかなと思いましてバトラさん<笑>落ち着けエリカの報告が遅くなっただけの話だ何も焦ることなどない。 ロジックエラー今回の物語の随分最初の方で聞いた気がするわ魔女側が犯してはならぬ最大最悪のミス反則手だああ思い出したわ物語の表裏が合わぬこと矛盾することとか言ってたわね伏せたカップの中に雨玉が現れる魔法の話を覚えているか マリアお姉ちゃんとエリカがそれをめぐって論争したわね。あれは、お姉ちゃんが目を閉じている間にカップの中にこっそり飴玉を入れるだけの単純な手品だった。そうだ。その手品の過程を観測していないマリアに結果のみが与えられ。魔法でカップの中に飴玉が現れたとする魔法元素を受け入れたから魔法が成立した。そうか。 ロジックエラーとは「不可能になってしまった手品」という意味ね。 つまり、カップの中の飴玉が、今回は、エリカの前に現れた謎の手紙、ということになっている。これは、手品でなくてはならない。それをお兄ちゃんは、魔女が魔法で手紙をそこに置いたと主張することで、結果を伴う魔法にしようとしている。そうだ。生存者は全員、ゲストハウスの密室に封じられている以上、突然に現れたこの手紙は、 魔女以外に置くことは不可能な不思議な魔法に就職することができるしかしそれでもつまりは可能な手品でなくてはならないということだ 赤き真実は真実実はにししか使えないんでしょ嘘をシャーシャーと言えたら重大なルール違反だわそうだ自分のトリックを否定する赤き真実は大きなルール違反だしかしその赤き真実に抵触しない別のトリックに即座に差し替えられるならいささかアンフェアではあるがその赤き真実は認められるこの場合はカップの中の密室は維持されていた という赤き真実に矛盾しない手品のトリックを魔女側は即座に提出しなければならないということね。証拠を突きつけられて二転三転させる政治家の言い訳みたいだわ。そうだ。まあその程度の赤ならば、まだ苦しい言い訳でも言い逃れられよう。テーブルに仕掛けがあったとか、二重底の手品用カップだったとか。しかしもし、あらかじめその可能性についても、 赤で否定があったならそれも通用しない赤き真実が多ければ多いほど言い逃れの余地もなくなるわけだ に説明可能なゲームがこの世界すなわち全ての魔法はトリックでも可能なようになっていなければならないトリックで不可能だったら人間側は打つ手なしのステイルメイトいいや違うそれこそがロジックエラーと呼ぶ致命的かつ最悪の反則手だこれを魔女側が犯した場合即座にゲームは破壊され致命的敗北となる お兄ちゃんは多分、エリカにトリックをカ破されたわ。探偵権限のないエリカは検視ができない。それを理由に死んだふりを続け、こっそり客室を出て、ゲストハウスの玄関に手紙を置いた。しかしバトラーが許した。遡って封印ができるなどとする大甘な配慮により、話が狂い出した。お兄ちゃんのバカ。 まだ現時点では老狽するほどではあるまい客室の封印が健在かどうかはまだ赤き真実で確定していない封印を破るも自由破らぬならバトラ以外が生きてたことにし手紙を置いた人間を差し替えてもよいだろうそうねお兄ちゃんだけでなくお母さんたちの死体だって赤で死亡は確定していない実はみんな死んだふりだったってことにしても まだ全然問題ないわそうだ全くうろたえる段階にない要はエリカの封印と手紙を置くトリックを矛盾させぬよう手を変えればいいだけの話矛盾なく他の筋書きに変更するのだってゲームマスターに許された手の一つだわしかし想定したシナリオをその途中で変更することは 物語に歪みを与えることもある。まだ、第一の晩を終えたばかりという段階を思えば、あまりに痛恨の一手。どうやら自陣深くに駒を刺されたるは、バトラの方だったようだな。この紛れ込んだ一駒は、ブーツに入り込んだ一粒の小石のように、今後、一歩一歩歩歩くたびに、違和感と痛みを与え続けることになるだろう。 この一粒の小石バトラを殺すやもしれぬ<笑>まだロジックエラーと言える段階ではありませんそれに遡って封印したのにそれの報告が遅れたこちらにも過失がありますですからこの手紙の登場について。 バトもさんも遡って筋書きを書き直してくださっても結構ということです遡って書き直すとは<笑>なるほどな俺がこの手紙を置いたとするなら俺が密室に封じられた時点でそれは不可能になるとなるとこの手紙もここに現れてはいけないことになるそうですですからその小さな矛盾の修正を どうかしてもららえたらと思います今私たちはここでこの手紙を発見しましたそれをなかったことにあるいは他の内容にシナリオ変更していただいても結構ということですただ手紙とガムテープがあるだけでフルドエリカにはこの程度の一手が可能ですいかがです皆様方 手紙は何とかを受けてもその後の自分の死体の消失はどうするのですか客室は密封されています。密室から死体をキャストリックをたった今から用意しなくてはロジックエラーを起こします。まだ時間はある。ギリギリまで考える。 とにかくこの手紙はそのままでいく。はい、すみません。客室が封印されてると矛盾するので、はい、変更しますなんて、今更言えるか。一本取られたと認めるのと同じことだ。<笑><笑>まるで天井裏に隠れてる忍者の気分だな。けどられて、槍でぶっすり刺されたのに、痛みに耐えて槍の先の血をこっそり拭い。 《さもそこにいなかったふりをしてるみたいだぜ》痩せ我慢でいいここは痛みをけ取られたらまずいんだバトラさん》ん<笑><笑>なあベアト今の俺どんな顔してんだきっとかつて俺との応酬で痛いとこ疲れた時にお前が浮かべてたような。 ああいう表情を浮かべているんだろうな<笑>くそかつてのお前ならどうする俺を散々苦しめてきた密室の数々を生み出したかつてのお前ならどんなトリックで 密室から俺の死体を消す。